え <笑>もう一回 い,、ねいや<笑>はいはい、<笑>あ、ろういい感じ今日1出ちゃった。<笑>ね いいねすごいやんちいちゃんで き, きできるようになったできるよなったなね<笑>なんかよくわからへんけど、首を振ったらいいみたいな<笑>、うん。分かってきたうんわかった Thank you.